ねえジョーロ君大く君が私を好きになった理由は知らないわよね esas preguntas no me dejan d o r m 少し待っててねその疑問の答えを教えてあげるから、no、私の本当の気持ちと一緒にねあ、oh? si no、っちを見て あっわみんしぶりといえばいいかしらえ !hermosa! ねえジョーくん。な。なんだよもうとしょしにはこないのしばもああああししししせっるお風呂の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 私があなたを大好きなのも何も変わらないの私は私の友達と一緒にいるのに、私は私の友達と一っにいるのに、私は私の友達と一緒にいるのだけは何も好きに な, れそうもないのい Man, ¿tú estás ¿Qué hijo? <risa> <risa> 俺を好きなのはお前だけかよってな。<risa>